はい、おはようございますラスカルでございます本日はですね元住吉の方に来ておりましてラーメンの方食べに来ました訪れたお店はこちらでございます徳島ヌードルパドルさんでございます こちらのお店はね、店名通り徳島ラーメンを提供しておりまして、徳島ラーメン分からない方にご説明をすると、徳島のご当地ラーメンなんですが、3種類ありまして、豚骨をベースに使った茶色系と、まあ、そこにね、鶏ガラや野菜などをふんだんに使った黄色系、あっさりとした白濁の白系という3種類がありまして、基本的にはね、どのメニューもご飯に合うようなラーメンになっております。見た目の特徴としては、まあ、基本的にチャーーシューがバラに なってて卵黄がね、あえたりするんですけど、お肉と卵黄を絡めて、白いご飯食べてっていう、もう、めちゃめちゃ、にはねたままらなない系のラーメンとなっております本日はね、まあ、限定で提供しているメニューと、プラスアルファでもちろん、レギュラーメニューであります、ラーメンや混ぜそばなんかもいただいていこうと思いますので、早速ね、店内の方に入って注文をしていきたいと思います。 ということでね、えー、ただいまパドルさんの店内の方に入ってまいりました。今日はねこのパドルさんに来れたのはある方のご紹介で来れたんですけれども、えー、その方というのがですね、えー、今こちらのカメラに見えております。<笑>ハイパーファットさんのね店員さんであります折原さんのね紹介でパドルさんに念願でちょっと来れたということで、みんなね今ちょっと画面の方なんでいるのってならないようにちょっと事前説明ということで<笑>、で早速ですね、えー、1杯目最初にね味の濃いのを頂 い, いてしまうとチンタのものとかが分かんなくなってしまうので1杯目に いただくのがまあ、限定でわらーめんと、まあ、生姜香るわらーめんという2つを提供しておりまして今回1杯目にいただくのがその生姜香るわらーめんというものになりますもうねちょっと作っていただいているので早速その料理が来るまで見せたいと思います<音声>ということで、えー、まずね1杯目到着いたしました、えー、最初にいただきますのがこちらでございます生姜香るわらーめんということでサービスでチャーシューがえっと7枚か8枚か8枚とんでもない肉ましなんですけどじゃあ早速、ね、いただきます うまいよこの煮干し感と醤油感が程よくて煮干しの油これがねすごく厚みというかまあ、味のね厚みを持たせてくれてめっちゃうまいっすねうわこれチャーシューいっちゃいましょうか<笑>すっごいこちらチャーシューでございますねいただきますうんほんわあーおーいしい <笑>いやめっちゃめっちゃ美味しいですね<笑>ちょっとこ れ, これ限定のねこれ手もみ麺ということでこちらもいってみましょううーわー<笑>あう<ー>ん<笑>手もみ麺なんでちんたんでも縮れの間にしっかりとスープ持ち上げてくれてめちゃめちゃ合いますね うんあ本当はそこの方からめっちゃ生姜きでき ま, すね、うん、うま煮干しねうがっきりは鉄板ですね、はい、<笑>うまい、うん。結構ねこのパヌルさんの限定のね報告については Twitter とかの公式の方で販売の際にはこれ報告してるんですけど結構ね限定もかなり頻繁にやられてるみたいで頻繁にやってる限定なのにクオリティが高いとめちゃめちゃ通えなくなっちゃうね 不稳嘛 ということでこれね一杯、うん、目でございましたこの生姜香るわらーメン完食させていただきましたどうもありがとうございましたあだいぶ漫画盛りでありがとうございますちょ今二杯目ですねこれ徳島ラーメンと、えー、漫画盛りのねご飯もいただきましたいやで、ね、もこれ通常ではないですもちろんあのお気持ちをねすごくいただきましてえー、一応ね通常これをやろうと思うんであれば肉増しプラス券をね三四枚ほど購入するとこれぐらいに、ね、なるということになったのでちょっと全くスープも麺も見えないんですけど 早速ねいただきます。お肉から食べてからでもうダメですもんね。<笑><笑>こんな感じでいやいやちょっとこんな感じですよ。<笑>そういただきます。う<笑>んー。うまーやっぱこの甘辛い感じのお肉美味しいですね。<笑><笑>うま<ー><笑>これしっかりねこれスープにもこれくぐらせまして。 うん、うまっ、うんー。やっとね、これスープ見えてきました。<笑>スープね、こんな感じでございます。うわい<笑>ううっあー、うまそう。ああ、ない、ない、ない。麺が取れない。どうしよう、どうしよう、これ麺。ああ、うまそう。 <笑>ちょっと麺いただきますうんあーうまい肉とねこれ麺合わせまして あ米だ。<笑>うん。ちょっとこれやばいっすね。めちゃめちゃうまいっすね。<笑>やばっ。うん。こんだけの濃度ですけど、いやの骨感というか、その臭さ。ああ全くないですね。うん。うん 卵黄いっちゃっていいですかうわ、ん、うぇーとラーメンはこっからのコースでうわや<笑>うわうわしっかりとこれ卵黄とスープを絡めてお肉とネギと<笑>トッピングも<笑> これ、こうっすね<笑>これこうっすねこれね、まあこうしないとね<笑>うまそう<笑>うまい別にいらないですね何にも話せなくても伝わりますね、これは関東でこんなうまい徳島ラーメン食えるんですね うん、うん、うまこういうね懐かしさもあるラーメンには卓上調味料の味変がめっちゃ合うと思うんで卓上にねにんにくと唐辛子と白胡椒あるんですけどまあこの子かなうわいいこれ やーば。うん、うん。あ、うんま、めちゃめちゃうまいです。 最後これだいぶ具材が余ってしまったのでああのオンザライスで<笑>合わせたのはいいもの具材多すぎてご飯取れないんですよ、ね、<笑>結局具材とご飯めちゃくう<ー>ん<笑>うーんご当地ラーメンっていうのはがっつくように食うのが一番うまいですね 間違いないな、ね、ですよね。この甘辛うまかった。ということで、ね、今2早目、完食いたしました。次。 マネソバがあるんですけどすごい量の麺が入ってたんで<笑>ちょっとドキドキしております<笑>フライパンに収まりきれないチャーシューが入ってるんですけど<笑><笑>うーわー<笑>とんでもない量だなうれ<笑> はいということで、えー、最後いただきますのはこちらでございますねもう電増しの混ぜそばなんですけれどもこちらもすごいサービスいただきましてお肉こんな感じでございます以上でここまで肉増しするにはその肉増しのね剣も34枚ぐらい必要になるとは思うんですけどちょっと今回特別にということでこんな感じでねお作りいただきました、えー、麺もねもちろんお思いになっておりますので早速ねいただきます もで上の方にチャーシューからいいだきましょうこれ、ね、チャーシューもこんな感じで丁寧にね焼いておりましてめちゃめちゃうまそうでございますあー香ばしい香りするなうまいなあもう車じゃなかったらもう迷うことなくビンビール押してますね<笑><笑>ありがとうございます うまそうこれちょっと一緒に注文させていただきましたこれ徳島丼ですねもう本当に徳島ラーメンと同じ具材がで、ね、もうふんだんにのっておりますめっちゃうまそう今日一1日で肉何キロ買ってか、ね、うわうーん<笑>うわうわうまそうっすね<笑> うん、うわー<笑>うまそうこっちがっつり太麺なんですね、うん、いただきますあ<笑> う, うんカツオの風味めっちゃめちゃ効いてるんですねありがとうございますいただきますこれね、えっと、メニューの方に「辛麺に変更」というものがありましてこれそれに使用しているこれ特製の ラー油みたいなんですが油も独特でスープを炊いた時に出る上澄みの脂のみを使用して作っているラー油みたいでしてめっちゃうまそうまだまだ早いですねまだもうちょっと味わってからですねああ う, い<笑><笑>うん、うんうんうんうん 最初はバラ肉のあの甘じょっぱい感じの味付けにこの鰹の甘みが追い甘みがいいですねものすごい合いますねうんちょっとねこちらのラー油も入れていきましょうか、うん、皆さんこれカラあめに変更するとこんな感じでございますねもう匂いがたまんねえっすわ <笑>うーんとですかえ結構のど、うん、喉は喉にもう<笑>ガツンとくるから水ね。 食べてんの横で見てたらうちも買いたいと思ってうちもテイクアウトの焼き飯を お, お願いしちゃえいいですかおう<笑><笑>ちょっと今もう我慢できるくなっちゃって今ちょっとテイクアウト注文いただきました混ぜそばだったり、まあ、ラーメンだったりそれ<笑>こそ徳島丼でもそうですしあとはね焼き飯なんかもテイクアウトできますんでぜひね皆さんもお持ち帰りしてもらってご自宅でもね楽しんでください<笑> これ無理ししないでよう<笑><笑>すいませんもしよければなんですけどこれテイクアウトで包んでもらっても大丈夫ですかんだかんだ今日僕白飯とかも含めても絶対4キロぐらいは食ってると思うんですよ ね, す, よねすごいよ<笑> ということでね、こちらが最後の一口でございますうんすいませんごちそうさまでしたありがとうございます<音楽>、えー、ということでただいまね、えー、徳島ヌードルパドルさんで限定ラーメンから始まり このラーメンを混ぜそばといたたきまましたがめめっっっちちゃちゃうまかったです、まあ、なかなかね、こう、徳島ラーメンっていうと、関東でもちゃんと食べれるところも少ないですし、食べたことないよって方の方が多いと思うんですが、ぜひこの動画を見て、まあ、知ってもらったきっかけに、このね、パドルさんで、 まあ、関東の方はね、ぜひともこの徳島ラーメン食べてほしいなと思います。めちゃめちゃ美味しいの で, で。もちろんね、パドルさんもそうですけれども、折原さんのハイパーファットさんもね、神奈川県内でね、もう近いので、でそちらもお試しください。本当にあの、神奈川県内だけでもですね、まあ、美味しいラーメン屋さんたくさんございますので、僕のね、動画の方を見てくださって、それをきっかけにね、食べたいなと思った方は是非、ぜひ、 実際お店に行ってね、この、ね、美味しいラーメン食べてみてください、えー。ということで本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、サブチャンネルの方もやっておりますので、概要欄の方からぜひチェックして登録してみてください。ということで、ねえー、次の動画でお会いしましょう。んーじゃあねー。